ちょっと上がりしうとか感情の起伏が激しいんで今は落ち着きましたけどもあのやっぱり怒りがありますから多少乱暴になるかもしれませんけどパーセン 0% の方皆さん私と同じように即刻 っ, って言われたことを非常に嬉しく思いますであのダメ、うん、ですねあの 先ほど私が申し上げましたけど2度 は, ことはサンダルって申し上げましたけど水巌マイルアイランドチェロノブリルそして福島ですよねで2度目 学, 学ばなかった3度目の福島ができたわけですねじゃあ今度はせめて福島に学んでほしいと思うけどその姿勢すら政府には感じませんもっと人の命をお前ら何だと思ってるんだこの野郎と私はそういうふうに言いたいわけです あなたたちは莫大な採用とっていいかもしれないけどね、細野さん。瓦礫をばらまくのもやめてくださいよねと私は思う。<笑>これは効果があります。私の求人が。大学カンター買いました。釣り預けて海へ行きます。測ってます。ものすごく大阪まで流れてます。いい加減にしろ、きちっとしろと、本当にぶん殴りてやろうかと思うぐらい私は怒りで燃え切ってます。 ね、1% そこらの人間のためにね、人の命をね、奪う権利はあなたたちはないんだ、民主党・野田内閣はね、憲政主義まれに見るね、史上最悪のね、亡国内閣です、そう言われないようにきっとさい、私はこれを申し上げます。